ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。これがハードウェア配線図です。ラズベリーパイのソフトはどうやって作るかというと。まず、SSH でログインします。パイごにょごにょごにょはい。入りました。 パソコン側で準備しておいたソースコードをコピーしますまた SSH の画面に戻って VI でファイル作成しますあ、さっき作ったやつだった失礼 ここで I キーを押して、右クリックするとコピペできます。転んだ WQ キーを押して保存します。はい、このファイルですね。次にハードウェアを見てみましょう。1ピンの位置が大切です。 向きが大切で、間違えると、燃えます。DC フィーダーは線路につながっています。AC アダプターで 12V1A のものです。これで走ります。 ラズベリーパイで鉄道模型動かせそうですかご視聴ありがとうございました。